もうエコーが便利すぎて手放せない本番いきますよーいカメラ OK 音 OK 役者 OK よーいスタートどうもみなさんこんにちは監督ラボの監督です情報 縦が 4.7 センチ、横が 8.5 センチ、ディスプレイが 1.65、大きさはだいたいスマホぐらいですえ。監督はですね、こちらこのまま使うのではなくえ、別売りの角度スタンドを使っております。スタンドなんですがえ、こういう感じのスタンドですね。これをパカッとくっつける。そうすると、簡単にこうしても落ちないんですよ、ね。多分磁石がついてると思うんで。 もう1回つければ外れません色は白と黒があります電源は本体にこちらですね電源をぶっ刺せば OK ですはい Amazon はいでこちらが本体となりますエコーでは1つずつスポットを当てていきたいと思いますメリットはいでま時計機能ですね時計のボタンを押しましてとモダンモダンですとまあ、こういう感じでですねいろんなバリエーションがあります ははい、はいおしゃれなレコードとかはいはいはいはいあつるいいねわっわっていう感じでいいねあこれもいいねフラミンゴそれからお花畑にちょっと宇宙いいねはいはいはいはいこんな感じでいろんな種類がやれますパーソナルフォトっていうのはもう自分で撮った写真ですねこれもある意味設定できますフォトフレーム欲しい方はですねこいつでもフォトフレーム機能として大活躍してくれますはい はい。普段ですね、監督が一番使う機能をご紹介していきたいと思います。目覚ましです。例えばですね、今1時38分なので、アレクサ、1時39分にアラーム。午後1時39分にアラームを設定しました。はい。というわけで、えー、39分になればアラームが鳴ります。という感じです。音も結構いいんですよ。結構重低音も入ってて、 止める時は、この停止ボタンを上にパッとすればオッケーですか、もしくはアラーム止めて、と言えば止まってくれます自動で。もう日によって、やっぱりその起きる時間で違う時ってありますよね。例えば朝早起きしなければならないなっていう時には、この。使って、まあスマホでいちいち六時に設定するんじゃなくて。まるまるに起こしてって言えば、自動的にセットできます。何時にアラームを設定しますか。じゃあ、明日六時に起こして。六時ですね。 午前午後どちらですか午前明日の午前6時にアラームを設定しましたという感じで設定ができますちなみにこのアラームなんですが重ねがけできますスムーズ機能もついていますのでそこもご安心ください例えば料理をする時タイマー10秒10秒のタイマーを開始しますっていう感じでまあ10秒は使わないんですけども例えば3分とか5分とか使う時はこれで全部 操作できます。そろそろか。で。止めて。 止まります、まあ、音楽かけてるときだったらちょっと大きな声で言わないと認識しないんですけども基本的にはもう全方向でもう音集音してるので、まあ、大体一発でできますまあ、ただちょっと注意点としてましては目覚ましになってる時はこいつからも音出てるんでまあ、それに負けないぐらい大きい声出さなきゃダメっていうところですねはいというわけでその料理のですねタイマー設定もできるとアラームこの2つの機能だけでもこのエコーショーを買う価値は個人的にあるかと思います 続きまして、えー、皆さん、買い物リスト、スマホに入れてませんか監督は、覚えて覚えてよと思うんですけども、まあ、基本的に忘れてますね。毎回スマホで打つのって、めんどくさいじゃないですか。このエコーショーって、むちゃくちゃ便利なんですよ。えー、例えばですね、えー、あ、そうだ、もうコーヒーが切れるなって時、えー、そういった時にですね、こちらがとても便利です。 買い物リストにコーヒーコーヒーヒを買い物リストに追加しましたはいというわけでここにですねコーヒーが出ますこれでこちらに連携してそれをデータ送信されたアプリの中で見えるというむちゃくちゃ便利な機能です店に行った時にあ何買うんだっけ忘れたなと思った時に AmazonAlexa というアプリを入れておきますと、はい、買い物リストコーヒーと書いておりますなのでこれを見れば 基本的に生活をしていますとえ、ゴミが出るかと思います。あれ、今日ってゴミの日なんだっけあれっていう時ってありますよね。え私、監督もかなり、あれ、こちらなんですが、ゴミの日を登録して、明日のゴミはわかりました。明日出せるゴミはプラスチック。 ですはいというわけでですね、えー、例えば今日のゴミの日とか明日のゴミの日を、えー、アレクサに聞くことによって、えー、すぐ答えてくれますちなみにこのゴミの日ってそれぞれの地域によって違うかと思うのですが、えー、スキルでですねこのスマートフォンのアプリで設定してしまえば確実に答えてくれます忘れっぽい方にはとても便利です天気例えば今日雨の日でいや傘いるのかな で, でも外まで出るのもな時にですね 今今日日ははは雨雨降る今日は雨の予報はありませんと答えてくれますもちろんですねこれは地域によって降水確率も変わってくるかと思いますので設定もできます傘の常備は忘れることはなくなりましたはい、えー、またその体感温度とか湿度とかあと降水確率もですね、えー、データとしてですねこういう細かいところもですねしっかり行き届いているというわけです 液画面がついているということで動画も見ることができますまず一つ YouTube ですねこの YouTube のアプリが入っているのではなくて Firefox で見えますえ例えばですね監督ラボの動画を見たい時なんですけども YouTube を開いて YouTube ですで Firefox が自動で開きましたはいこういう感じでですねもう指で操作して見たい動画を見ることができます YouTube 監督ラボこちらが見つかりました来るか来るか そ な, なんだこれはえっ、ー、と、サッカーの監督出てきましたね。まあ、いつかですね、この監督ラボって言ったら、アレクサが自動的にですね、監督ラボの動画を出してくれるようにですね、えー、ビッグになりたいと思いますので、エコー症状ですと、もうこうやってすぐですね、おすすめ欄にですね、Google、YouTube、Wikipedia もすぐ開くことができます。こういう感じで検索ができますので、まあ、ここで打ち込むこともできます。まあ、操作に関してはですね、このマイクボタンを押して、監督ラボ。 おい言ってた出た検索されますいやまだ出てこないわイメージとしては手で持てないタブレットみたいな感じですねで監督自身はですねまだあまり使ってはいないのですがアマゾンの製品なんでえアマゾンプライムですねはいもう使えますただその操作に関してはですねプライムビデオを見せてプライムビデオはこちらですはいと出ますこういう感じでですね amazon オリジナルドラマを見るという形でここでいろいろと見ることができますまあプレゼン会員の方はですねもうぜひとも使っていただきたいですまあ、ただちょっとですね画面が小さいというところはまあネックなんですけども片手間でですね見たりですとか、えー、する時にはですねとても便利な機能かと思います プライムビデオが見れるということはえプライムミュージックも聴くことができますこのエコーショーとてもいいのがですね歌詞も表示してくれるんですよ最近ですねまあ、解禁した嵐の楽曲もかなり入っております嵐の楽曲を再生「アマゾンミュージック」で嵐の楽曲をシャッフル再生します停止。 音を上げて音を下げてといえば下がったり上がったりできます。次って言ったらもう次にスキップしてくれます。とまあ、歌詞ついてるやつとついてないやつがあるのですが、本当にこのカラオケジュークボックスになります。10秒先とか？ えー、10秒戻ってって言えば自動的にそれも調整してくれます音質でまだ満足できない方はですね例えば、ー、Bluetooth 接続のスピーカーがあれば、えー、そこをですねさらに上げることができますあと監督はですねまだ使っていないのですが j o y サウンドというですねアプリを使うことによってもう自宅がカラオケルームになりますすごいよ本んとこれだからほんとおすすめ はい続きましてビデオ2話ですね、まあ、実は聞いてたんですけどもまだ1回もやったことがありませんなので今回今ですねこの場でやっていきたいと思いますビデオ2はきたきたきたきたきたオッケーきたきたきたきたビデオ はいというわけでですね、えっと、こちらなんですけどもすごくないですかねエコーション5でこうやって電話をしながらはいでこちらがスマートフォンですねすぐ後ろなんでハウリングしちゃってるんですけどもこういうビデオ通話を無料で。 使うことができます監督ラボがこのエコーショーを使って例えば友達がこいつを持っていたらここにカメラが付いているのでこいつがあれば手の映像を見ながらずっと会話を無料で続けることができる機能です。ま あ, あとやっぱっ声を 聞かれたくないっていう方はですねえっとここにスピーカー端子がついていますので音を聞きながら話すってこともできます筋メライすぎるまああと例えばですねペットですねナビこいつをもうセッティングしておいてでこのスマートフォンで、えっと、ビデオ通話に切り替えるともうこいつからもう映像がパッと見れるのでなんていうか防犯カメラとかもう監視カメラになりますすっげええー、そうですね トイプードルとは辞書でトイプードルについての説明が見つかりましたトイププーードドルルはののの品品種種うち最も小型の品種で約センチすごいマニアックな言葉は多分登録されていないと思うんですけども簡単なことに関してはですね「〇〇は何?」って聞けばもうすぐ答えてくれるのでいちいちスマホだったり辞書を調べる必要がなくすぐ答えてくれます。 翻訳機能ですね、えー、例えばですねおはようは英語でなんて言うのおはよう。お英語で言うと「グッモーニング」という感じですねちゃんとその「グッドモーニング」というのは言ってくれますのでとヒンドゥー語はちょっと出てこなかったんですけども、まあ、大体まあある程度の言語は翻訳できるかと思います計算ですね例えば友達なんかが来て 1595円を4人で割り勘1595円を読んで割れると 398.75 円ですはいというわけでもう瞬時に計算してくれますエコーソなんですがやっぱアマゾンの製品なんでアマゾンで注文したものですね今日到着予定だとしたらこの上辺りにですね「本日アマゾンから品物が配送されます」って書いてるんですよそれすごい便利だね デメリットこちらですねやはりそのガジェット電気製品ということでえ常にですね消費電力がかかりますでその関係でですね電気がもう落ちたら全く使えないし、えー、あと wi-fi 機能が使えなかったらですねもうただの箱になります はいというわけでエコーション5の紹介でした皆さんどうでしたでしょうか監督このだけエコーション5買ってからというものですねライフスタイルが変わりましたそのほかにもですねアプリも含めるともう多種多様な使い方がですねありますはいでこちらのですね Amazon のエコーション5という商品なんですが結構価格の変動が激しいです例えばもうプライムデーとかになると一気に安くなったりですとか監督がちなみにですね1個の値段で2個セットの時に買ったりですとか ししましたでもねこの機能に関しては目覚まし機能もついてるしタイマーもついてるしビデオ通話もできるしラジオも聴けるし動画も見れるしインターネットも見れるし YouTube も見れるしもう何なんですか はい。というわけでですね、えー、ぜひ参考にしていただければなと思っております。監督ラボなんですけどもえ、こういったガジェットレビューの他にもですね、様々なものを紹介したりですとか、これはいいなと思ったものをですね、厳選してお届けしておりますので、ぜひともですね、他の動画を見ていただければなと思っております。今ですね、ちょっと照明機材に連携してるので、ちょっとそれだけ見せて終わりたいと思います。はい。どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。ここに今照明があるのですが、え、 リビングの照明をつけてはい、というわけでですね、連携することによって、毎回いちいちボタンを押すことがなく、声で操作ができます。ここにですね、ベッドがあるので、いつもここで寝てるのですが、寝るときにですね、いちいちスイッチを押すのめんどくさいんですよ。なので、ベッドで寝転がりながら、もう眠くなってきたなっと思ったら、リビングの照明を消して、 はい、このアプリを通してやることによって、連携プレイもできます。え、この照明なんですけども、概要欄に貼ってありますので、もし興味がある方はですね、覗いてみてください。